買ったんですよ。新藤さんの。ええー、ありましたその。これ二つあって結局一円の方が残った。替えで買っちゃたんですね。余ってた。僕の後者を買ったから。じゃあれは男ですよ。<笑> 男, あれは男ですよ。<笑>男ですか。男買い。なんかねんちょっといいの買いたいな。そうですね。武士に帰ってきて。まあそうですね。そうですね。ね。そうですよね。望みですね。はい。 まあ、今回の戦利品って言うんですか、みんなよく使ったね、あんまり。私使わないこと、言葉なんだけど。買った三百円の。あ、この前ありました。それ最後残ったんですよね。このまだ何発かあるから、結構、ね。値段言えないけど。<笑><笑>そっかこれがい た, <笑>こがいた、はい。これが。これが。これがちょっとやばいですね。これは、このシャリがね。 いたさりが良かったんで、少しこういう風にやるでしょうね。あとは枝が、ここら辺かんぬきになってるんで。と、はい、いうか、ぬくようですよね。軍人。軍人ですね。戦、ねねはいうん、利品です。戦利品です、はい。お値段はちょっと言えません。<笑>はい、初日の午後あたりですかね、はい、残ってたんで。はい、買いました。そうそうそう、これですね、赤松二つと、これが。 書いですね。これのだからもう一つ、うん、ちょっと小さい1 0円の口が最後まで売れ残ったんですけど、それも意気だったですね。うん、はい。すると300円のココメ移り。それに対して Q さは1万円の。うん、<笑><笑>はい。うあの。 人の器の差が出たかなって、ちょっとそうい感じは<笑>。いや、いい経験。これはね、難しい、カンちゃんがどう作るか。うんうん、カンちゃん作るんですね、これね。あの、上を残すか、下を残すかっていうのは、非常に難しくて、うん、この間ですよね。うんうん、これが、うちから出てるんで、出があんまり良くないんですけど、低い位置なんで、うん、まあ。つく 使うかどうか桐本さんは作ってくれてもいいんですかいやいやいや<笑>かんちゃん、ね、ぜひじゃあこれをちょっとあの針金かけて作りますね、はい まず受刑構想ですねいつも話している、はい、でこれについてはもうやはりここを頂点に昼間流のバチッとこう潰 す, うです、ねえーまあ、もう小 で, す、ね、ですよねこれもしかしたらあのフェス始まる前にカン、うんうん、ちゃんが紹介して「ね、これひるさん買うんじゃないかな」って言ったそのものんじゃないかと思うんですけどさんん買うじゃこれかこれだと思うんですけどねまさ、はいえー、しく買っちゃったっていうんでね。 これはね悩ましげなんですけどこれで背が高ければ細ければ細いほど背が高いちょっと葉っぱ減らしてですねここだけは曲げますけどこれはちょっと背を高くして作っておこうとなるほど曲げてねちっちゃく作るのもあるんですけどぐちゃっとねやるのもあるんですけどこれだけの細さなんで背が高ければこれでねこれぐらいこの細さを維持して、うん、これぐらいの高さあったらもう相当細い木になるんで、うん、うドキドキしちゃうんですけど<笑>先やっちゃいましょうか早速。はい 人人ですね、であのー、ちょっとね見ると目がね本当とはもう一つ目と小枝があればいいんですけど見当たらないんで、えー、と切ります葉を切ってと赤松とか黒松の場合は葉を切って少し残しておくとそこから目が吹くく可能性があるんですね五葉はねなかなか吹かないんですそれやってもそうですね古い葉 を, それを抜くんじゃなくて 残してあげるともこれね芽が3つあるんですよ。はい、これも太って 行けないんで真ん中抜きますねポコンともうちょっと抜いてもいいな黒松、はい、はねやっぱりどうしても太りやすいんで黒松、はい、の, の分塵もあるんですけどやっぱり分塵作るなら中松の方がいいかなっていう気がしますね、はい、でえっ、ー、とやっぱりこのひょろひょろっていう中で一回一箇所やっぱ厳しいところがカクンと一回あって、うん、でまたここでスーっと伸びていくのが面白いと思うんでこっちはこう後ろへ逃げるよりは 前に来た方がいいんでこちらが正面だとするとやっぱり少しこういうふうにやりたいんで反、うん、時計回りですねまああんまり断らなくていいんですけど正面の裏側に針金刺して反時計回りでこう出っ張ってるところをまたどっか曲げるかもしれないんで一応そこに針金が背中が当たるようにここは必ずここは角ですねここが当たるようにですね。 これを見てから自分の、僕も同じの買ったんでああ、はいはい、はいやればかったなっていや、今からでもいや、もう昨<笑>昨、昨日負けちゃった負けちゃったここですねここはまず、ちょっとケアしながらまあ、せっかくだから 曲げておきますかね。うん、こっちもね。で、これも左右左右にならないように前後左右とか、ちょっともう一回曲を少しつけておきます。こ, ううん、こ, こら辺はもうその人の感性なんで、うん、一応この風に正面で、はい。まあ多分こら辺のどっかですね。うん、こんなですかね。はい。この辺りが。 面白いんじゃないかと思いますんで、はい、やっぱり こ, この一箇所ね、厳しいと終わって、うん、まあ途中でまたファーっと行って。少しせよね、これは、作る、するとこの細さが生きてくるっていうこと、はい。もう一丁。これは、えっと、まず古枝を抜いて、えっと、裏から見ると、結構やっぱり同じところから出てるんで。まず一番いらないの、はこの下の、これですね、はい、これいらないですね、これはいらなさそうなんで。 そのエツローか、いつのを使いまえ、気づきました。そ う, う、<笑>ちょっと違うか<笑>ういう。いいですね、いいですね。違う使ってて 違, い違いますね。これですね。今こ、こっち側にいいのが出てるんで、とりあえずちょっといらない枝から切っちゃ、はいます。ここ、わかりますかね、この真ん中の、このちっちゃいの、この枝の真ん中から出てる。こういうやつですね。これはいらないんで。 やっぱそこの塊り二枝っって感じ、うんそ。そうですね。やっぱ二枝二枝を作っていきたいんで、うん、この辺この辺、はい、こ枝がたくさんあるところの上真ん中から出ちゃう上から出ちゃってるこの上に上とここに芽がありますんでこれ葉っぱだけですから、うん、でだいぶすっきりしました。 これは、ね、微妙なんですけどこ の, こ, のこの枝、うんはい、ちょっとね葉っぱがないんで芽だけなんで、うんえー、枯れる可能性もありますし出てくる可能性もあってでこっちにもありますんで、うん、まあどっちでもいいやって出たら出たで使えるし、えー、出なかったらこっち使えばいいしなのでとりあえず両方残しておいてでこれは今やったら枯れても構わない芽が出なかったらこれ取っちゃえばいいし出てくればこっち取るかもしれないし、はい、とりあえず枝は切らずに残しておきます、はいこれは こういうふういふに折りたいんで時計巻そうですねで前にかけた傷がこういうところにあるんでこういうところに傷があるんでそれを避けて巻くように避けてかつ背中に乗っかるようですね、はい、でえっ、ー、とピッチャー短くなる可能性あるんですけどはい、はいあの ほうを優先して、うん、あえてちょっとここにかなりピッチ短くなったんですけどこうい、ん、うとやっぱりこ う, うでも一回曲がちょこっとあると面白いんで一箇所一回低い位置で。うんうん ここですね。ここが。ぎゅっと。普通に回るんですね。そうですね。高いか ら, いからですね。え、日野さん買うんじゃないかなって言ってた。たやつそのものだよ、これ。本 当, に買った<笑>本当に買った。それ聞いて買ったんですか。 いや見てたんだけどいやそうそ う, そうどれだろうねって探しはしたんだけどあの動画を見てこんな感じですかね。さんの気ね<笑>私の金だって<笑>、はい、これもね薄ら模様をちょっとつけて<笑>キュッとやってちょっと出して、うん、曲も大きい曲があって小さい曲があって、うん、でまた大きい曲があってでゆらーっといってカクーンって落ちる感じですよね。なるほどでこれ辺でやっぱ最後 頭作って、こここ最後下下ろしましたけど、はい、差し枝になってと、はい、いうことでもうこれはこれを維持ですねいい維持、うん、でこっちはまだまだこの先どうなっていくんだろうっていう楽しみがあるんですねなるほどとりあえずここだけ癖をつけとけばうん、うん、あとはまたできるだけ伸ばしていってっていう作り方ですね すごく泣きなんですけど蛭、はいはい、間さんのすっごい曲げた木、えー、こういう形の木が出た時って自然じゃないっていう声がたまにあるんですよ。えー、あーあのー、実際にあるのかなと思ってこういう樹形も。ありますね。あのー、あ要は やっぱりガクンと落ちて割れて落ちちてて割れるんですよ、うん、雪の重みとかで、はいはいはい、それは、まあ、幹でもそうですし枝でもそうですし、うんえっと、雑木の場合はそこも完全にポキッと折れちゃうんで、うん、ないんですけど耐えて耐えて日のびるっていうのはありますんで、うんまあ、自然の厳しさっていう意味ではありますね。であとよくあるのが山木の若松なんかで、うん、ここら辺がね下の方でカクンって90度曲がったやつあるんですよいくつか考えられるんですけど一つはもともと松ってこう車に。 一箇所から何箇所こう何本か枝がこう横に出るんでんそのうちの1本が淘汰されて、うん、カクンっていうね90度ぐらいの枝ってよくあるんですよね、はあ、普通にありますあの山木の赤松なんかですとなるほどそこら辺の厳しさをね、まあ、多少表現しているというところもあるんですけどあるんだよって言いたいですね<笑>そうよくね、はいはい、コメントが来るんですけどす、ね、あ, あるんだぞあるんだぞってあの、優しいところでね育、うん、ってないよっていうのを 痛い。と痛いそう。特に、ね、でも海外でそいですね、そういうこと言ううに。痛いですよね、うん、なんか作品的だとかね。日本の山はあるんです。あるんです。<笑>そういうところがあるそうそう。そうですね。はい、あるんですね。でも可愛いのってきました、ねうん。できましたね、もう全然作り方が違う、同じね、赤松なんですけど、全部この形で維持するのと。 だこれはもう絶対ももうう太らせない、まあどっちもそうですよね、うん、もうこの大きさ決めちゃったんでもう絶対太らせない で, で、ね、あとは枝を充実するだけこれで幹肌が古くなってくると非、うんね、常に風格がこれがまだまだちょっとここなんか楽しみですよねどうしていくかなってい う, うねカットカッ っ, っをましてそうそうそうそうですねこんなことでかえなかった方もね普通に育てれば作れますからね種、うんうんね、からでも23年ぐらいですか、まあ、そうですね またあこの方生産者でねたくさん持ってるんで、うんはい、また出ると思いますよね。今度はあれかなお祭りかな5月のそうですね盆栽、うん、やりそうな雰囲気なんそうですね二、ね、年ぶり三年ぶり二、うん、年空いたんですよね三年ぶりです ね, ね以上ですはいはいどうもありがとうございました。 よろしくお願いします。よろしく終わりましたよ<笑>もう終わったよ。今日の成果をありがたいお言葉とともに。えっ、ー、と、吉さん、お疲れ様でした。したうん、えっ、ー、と、昨日に引き続き、えー、今日も朝から。 たくさんの方に来ていただいて、あの皆さんの解説もあり、いろんな方に購入していただいて、いろんな笑顔が見れたので良かったかなという風に思っています。えっ、ー、と売り上げに関しても、えっ、ー、と昨日に引き続き、あのいい素晴らしい数字が出ましたので、えー、皆さんに、えー、感謝申し上げたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、見ての通り、腹もがトンネル揺れちゃって。 そうですね。行き場がないって言ってたのが懐かしいですけど。そうですね。<笑>ありがとうございました。ありがとうございました。えー、次は、ね。とりあえずお祭りに向けて、ね。そうだね。盆栽祭りに向けて、皆さん、あの、準備していただいて、もいいかなと思いますので、よろしくお願いいたし ま, いします。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。<笑>